木曜日の動画ででちょっっと言ったんですけどねあのこのこのこの こ, ここの手ここの手こうい う, うに入ってきちゃうと彼の彼女のおへそこっち側向いてるよねでストッポカッてやられちゃうからでこっから出す出すことによって彼女のおへそをこっちへその隙間にここに入ってるというそういう風にやった方がい い, いいかなと思ったのねでここ こ, こ, こ, こみんなこう。 やっちゃうからそうすると彼女はおへそはこっち向いてるから向いたままやったらこれずーっと危ない危ない危ない危ない危な い, 危ない状態でこの瞬間パッとこういうふうにほら向こう行っちゃったねそしこの手来なくなってそれでこうやるその方がいいかなと思ったんですよねでこうねおへそが向こう向いてないと攻撃が来ちゃうから彼女はねそういう風にやってるんですね じゃあ、ちょっとかここね彼女これ僕の拠り所欲しいとこういうふうに拠り所になっちゃうより所彼女に拠り所を求めちゃうとこうなっちゃうこうなっちゃうとか向こう行っちゃうから向こう行っちゃうと彼女のおへそ変わらないからなっちゃうのだから拠り所なくして自分が消えてっていうのは自分が消えてこういうふうになりたいわけですでこうやって、て普通見てるとね のもそうだけどさこうやって見てるとみんなここをよりどころしたいのよりどころしてからどうしましょうってこうい う, うにやってるのねだからこの初め来た時に来た時に来た時に拠り所をここで彼女に求めないこう来た時にもういなくなってるってうそういうふうにやった方がいいんじゃないかなと思うんでねみんなこうやってそれからこうやってやってるからあのー。 僕が寄り所を彼女が欲しいとね彼女のよりどころになっちゃうの彼女のよりどころになればボカってきちゃうのだから、ね、僕は消えなきゃいけないのこういないいないいないっていう状況にしたいしいけない初めから最後までだから初めにこういうによりどころ求めていっちゃうとこうなっちゃうでこうなっちゃうと引っ張り込まれてボカってやられちゃうの、ね、り傾斜して終わっちゃうそういう形だから い, い, な い, ないないいないいないいないいないってそういうふうに いそういうふうにやったほうがいいと思うのねそううこういなくなるの そ, その隙にこうほ ら, そのこうほらへそがむくむくよね瞬間その瞬間こういうこう落としたねこうこうやってるへそがへそが瞬間向いた瞬間に落とすのそういう練習だから あ, のあんまりこう彼女によりどころこうは戻っていけないのそうするとやられちゃうから 武道だからね。一瞬たりとも彼女に隙を与えないっていうそういうふうにやった方がいいじゃあ上と下やりましょ う, うで、ね、あのこうやってねやる時にこの自分の線は大事なのをこうこうこうねで手 離, こうこう手離してこうやってやっつけたいとこん手離してこうにやっちゃうんだけどさここ こ, ここにあるのここにいつもいつもいつもいつも いつもいつもいつもいつも正中線これ成虫線つって言ってるんだけどさ正中弁とか正中線で こ, ここにあるのここにここにだからこうほら正中正中なのこれこう離れちゃうと他人になっちゃって他人っていうかな自分のものじゃないっていうかなやっつけたいとこういうふうに自分これしちゃうんだよねこれ足しちゃうんだよねああ足しちゃうやべえんだよねだから自分の中に入れとくのこういつもいつも でもらってるってそういう形で腰返してきた時も成虫線だったらほらこうできるいつも成虫線なので成虫線を守るっていうのはすごい大事なのあの真ん中守る自分を守るためには守るっていうのかないつも成虫線でさばくっていうそういう稽古してるのこれ下手な人はみんなこういうふうに出ちゃうの後ろ取りやるとこうやってこうやって出ちゃうのこうやって。 これダメなのだからこうなってるのだから出さない練習なのね出さない練習これ出さない練習こう出さないでこうにこうにこう見こうにこう見こうにいつもここにこのこの面にあるのこっちじゃないしこっちでもない必ずここなの必ずここでいつも彼ここでその正面に彼がいる そういういいな状態にしておきたいわけ、ね、でそこを注意してほしいのでいろんな稽古方法があるからあのこのここでやるっていうそういう話で一番簡単なのはいやいやこうやってね こ, うこれも正中線なのこれこっちでもないしこっちでもないの必ず正中線でこういうのあるよね背中と背中 これも正中線なの。ここここなの。ここにこうやってこうやって離したら自分の手じゃないからねダメなのこれこれこうやってやってそれはうちにサービスけみしてくれるから相手とはサービスけみして彼はサービスけみしてくれるんだけどでも正中線なのここなのここに来て。 こ, こ, はね、こうなった時も正中線なの正中線になれないよねこうなったらなれないんだよねなれないけどでも実際はこうきて正中線いつも正中線こうならないように自分の手じゃなくなっちゃうからこの瞬間やられちゃうからこういう技やるときはお尻と押しつけなさいって僕なんか言われたんだけどお尻と押しつけるのはいいよ いいけど、これは成虫。線のこういう風に。なんつの分かるよね。言葉しかなかった。<笑>お尻と足付けるのは分かる。でも成虫線なの。成虫線にここに手があるの？彼の手ここにこ う, い う, ふうに。いつも成虫線。それはもうすごい注意。注意してほしいよ。で、いつも成虫線こうね。まあ、まあいいや。こっちだ方がちょっ と, とね。こうやって成虫線こう。 いつもそう線るとほら正中 線, でそうほら 正, 中線正中線なのそれを今日終やろうかなと思ってねじゃあ小手返しやろうかこれいいよこっちでもこっちでもいいやこっちでもこっちでもいいしこっちでもいいどっちでもこっちの場合は切らないと正中線来ないからこれ正中線ねほらほ ら, ほらこれこれこれ正中線で こっちの前でも同じあっこっちの前でも同じ整中線こう整中線いつも整中線で、これ正面にこ う, こうね四角に入って整中線こうそれでこうじゃあこの小手返しをちょっとやってみましょ う,、はい、うこうきてね整中線ね整中線が大事なので下げれる時に下げてるのこう下げ下げてるのあだから 共犯だと必ずこうやってこうやって崩してから上から下にこういうに落としてるのねでもそ れ, それは別にあんまり共犯通りやらなくてもいいんじゃないかと思うのねで成虫戦で何しろ正中戦何しろ成虫何しろ正中戦何しろ成虫戦なのそれだけやりたいわけ だから、わざわざ小手返しって形でやったんだけど小手返しの共犯通りにこういうふうに上からでやらなくてもいい何しろ正中線って話だからねで今度は後ろ後ろ取りましょうかこれも正中線足自由だったら後方に入ってこ来てこういうふうにできるね正中線いつも正中線で正中線の練習だからあんまりこれも形通りこういうふうになんかこう。 通りやらなくてもいい何しろ正中線だからね正中線で彼今こっちを押してきてんだよね押してきたらほらこう正中線 正, 正中線ってのはここだからねここで何かやってるのほらほらほらほらで自分が越えてくるとこうなっちゃったそういう形だから何しろ正中線で後ろ通りで正中線後ろ通りもこれこうやって出したら最悪これこれ彼力強いし僕は 負けちゃうのね。ここだからここここほらここだからそしてこう正中線いつも正中線ねで正中線をこうふうにここをほら正中線をこうやってるのでこうね何でもいいや後ろどおり何でもいいや。こうきてこうきてこここう持って正中線合わせてきてこっち入ってきてもいい 正中線こうやってきてここの今見て成虫線入ってきてでバッと外してこっち持ってきてもいい何しろ成虫線それだけ意識してちょっと後ろでやって各自やれることいろいろあると思うけどあのまあ成虫線を意識してちょっとやるそういう感じこれね後ろ取ってきて後ろでずっとほら合わしてるからずっと彼これ許してやらないと取れないんだよ成虫線来てるからほらね で許してあげて初めてこう来るのでだからさなんていうのかねうーんこうずーっと成長線っていうのは大事なんだけど許してやらないこれがいいからほら成長線のここは成長戦だよほらってずっとこれずっと回ってんだよね許してあげて初めて来るてそういう風にやってやんないとずーっとずーっと成長線だってキープしてたらここ取れないんだからら だからここは彼はここは委ねてて自分からへそに持っていこうとしないでこれ委ねてんのそれ委ねてねこう来たら許してくれないと俺は取れないの あ, あ僕はね僕は取れないのそういう話だからねだからそれともう一つあったなまあ い, いやじゃ あ, まあ気が付いたらまた言いますはいでさばきいろいろ学びあるからで後ろ向きやってほしいんだけど要はここ 来るから彼はしょうがなくてこっち取りに来るのこういに来るからねそして来るの嫌だなってほら回ってくそでしょうがなくて許してやるからこれ取りに来たのそういうふうにやりたいわけでそれが一つの方法ねそれからもっと稽古が初心者の場合はこう後ろ取らしてそれでやりたいのでもこれだとねこ離れちゃうとやられちゃうのほら後ろ取られちゃいけないよって 前の先生に随分言われたんだけど後ろ取られてやらないと後ろ取られないために後ろ取りの曲があるって言われたのねで後ろ取りやって実際には後ろ取りなんかやったらやられちゃうよってそういう風に言われたんだけど要はこの時にこう離さないで中に入れてくるてこの自分の中に入れるって自分の中にでどっちか決めたらこっち決めるかこっち決めるか分かんないけど決めたら正中線これそして抜けてくる そうするとこうなって正中線なのここねだからここここ正中線こほらこっち正中線これ正中線ねそしたら隙間ここはできるの必ずこうに。でにここ抜けてくるのこうやってこうやってそしてここっち腕があるよねだからこういうふうに出てきたこういう形にしたいわけでこう離して こういうの無しだから、これ、これ、こ れ, こ, れこっち取りたいから、こうやってるんだけど、これ、こっちの力の方が絶対強いから。彼の力の方が、待ってったら、この、おお、抑えられちゃうんだよね、で、やられちゃうんだよね。で、それから、離して、離していくと、これ引っ張り込まれて、後ろ下がって、後ろ、そうそうそう、やられちゃうんだよね。だから、何しろ、ここに、ここに持ってくるっていうやね、ここに、ここに、こうい う, うに。そしたら、ここに隙間あるから、こう向けてくる。 ぬるるりって抜けるののコツなのねこれここで力入れちゃったら抜けれないのこれ抜けないからこれ抜けてるから抜けるぬるりって抜けれるのタコと同じ筋肉入ってたら抜けれないからだからこう取られた時は筋肉抜いてこうぬるりんこんってそしてなんかやるのねじゃあこの二つかなこう後ろ取らしてでここであの もう力筋肉入れてもらった方が分かりやすい筋肉入って筋肉でお互いに筋肉入れた時それを抜く練習なの抜く練習ね抜く練習抜いて正中性抜いて筋肉入れないであいろんな方法あるんですよこうやってこうやって出していくとかねこうやって切るお化けみたいにやれとかさいろいろ、まあ、昔はやれたのクソみたいな 傘がこういうねあるこう傘みたいにこう見やれとかでこうす隙間ねこうでも<咳>何要は要は抜く練習だからこれこここ こ, ここ抜く練習抜いてするリンクって入る、はい、っていうそういう話ねで、正中線その練習だからだからえっ、ー、と最初持たせて持たせてこうやってハイスタートそれでギュッと持ってもらってそしたら いいよ、最初はこうやって入ってもでも抜くこれから入るでこうで正中線ね正中線いつも正中線そういうではちょっと後ろをギュッて持ってもらって後ろにやられたらやられちゃうんですよだから後ろに持ってかれた 自, 自分より後ろに持ってかれたらやられたと思って そ, だそのためにこうつけなさいとか。 この手をも前に 出, し出すために後ろを下がりなさいとかって言ってるの で, こ,、ね、でここで競争したらこうなっちゃうんだこっちの方が強いんだからこっちの方が絶対だからだから<笑>ここで競争しないここで競争しない こ, こ, こ, この二つで競争しないのいいよ締めて、はい、で締めてる締めてるよねそしたらおへそが自由なのこれほらほらほら自由だよこっちに合わせるのもこっちに合わせるのも 自由じゃないここで競争しちゃうからみんなここで持たれて こ, っとこれ合わせるためにこっちもほら無理なんだよほらこう無理なんだよ合わせるのはこっちに合わせるのそう自由なのこれはコーシストできるね手合わせたら隙間があるからこうぬるりんこんってこういうに変わるとここで競争してないのここでみんな競争してどっちか合わせてこれこらす ね、ここができないんだからだから委ねてんの委ねてどうぞ締めてくださいねっそこでほらこ抜けてきたの締めてくればくれるほど彼は崩れちゃったのそういうふうにやった方がいい最初から難しいけどそういうのを目指してほしいってからだからさこ う, こう持たれたらいいよ持ってくださいっていうつもりで あとは俺はここは自由なんだよってそういうふうにやってないとさここでここで競争ここの部分で競争しないのへそ合わしたら隙間隙間にぬるりんこってこうやって入ってきただけなんだからさここでタコになったつもりで「やれ」とか言われちゃって言われたんだよね、えー、たタコになれないとギュッてこ う, う, うやっちゃうんだよね だからタコのタコつぼにニュルルルルルって入っていくるそういうつもりでニュルルルルってちょうどここがタコつぼになってんのだからこうやってこうやって入ったの、はいえー、だからこういう話ちょっと聞こいですけどねあ後ろすごい大事だから成虫線すごい大事だから入ってんのいや今度じゃあ、ま、前から前からこう持ってきたこう隙間猫、ね、の隙間こうに入る。 正中線、正中線、線こう、前のこう持ってくんだよねこう隙間目ここにうふうにこう先駐線これも後ろ取りね後ろ取りの線形こういに入ってるこれと同じだからこれも後ろ回してないけどまあこうやってボーンってやって嫌なら回ってきなさいよでこうやってやってんのと同じことこうやってきた時にと ここに入ったこうこういうふうにね正中線で正 中, 正中線でここでほんは後ろ取ってくるんだけどこれより線でこういうふうに入っちゃったの線で自分が線でってから触った瞬間に触った瞬間にこうふうにこうふう に, ううふうにじゃあ、えー、と後ろ取りでの変形だけど いいよ、どっちでもこっちでもこっちの手でもいいしこっちの手でもこっちの手でもいいこっちだったらこう入ってくるこの隙間あるからねこの隙間この隙間に入るこうこれからこ今こうなったらねこっちも同じこっちはこういう同じだから交差取りでも交差取りでもこういう手でも同じ ね、こ, うこういう隙間こうやうこ入ってるんだけどそういう話ねじゃあちょっと両方やってみましょうどうぞあのねみんなこうみんなこ こ, こ, この手にこうい う, うに入って背中ボカってやられちゃうだから僕が入ってるのはここに入ってるのここにこれ手がこうあるって思ってるのだから本当は腰をこうい う, うに回してきた方がいいのそうすると手が来なくなるからね そしてここもらってんのこっちじゃないこっちこういうふうにもらってんのこういうふうに<笑>まあいやどっちでもいいんだけど要はさこの手をもらってるわけじゃないのや背中見せてやられちゃうんだよねだからここに入ってんのこうやっこうてこうやってこうやってこうやってこうてこうやってこってこうやってこっ だから成長してたのこうこうこ う, こ う, こう全然動いてないよね俺、えー、を意識してやってちょっとねもうちょっともうちょっと逆 で, 逆ですって言われたんだけど<笑>逆ですって言うのはねみんなこういうふうに入ろうとしてんのこう、まあっち、ね、で見てで僕やってたのはこっちへこうねっほら逆だって言われたのねでこうこっちへ入ったのそしてへこっち抜けたのこうこうやってそういう話 でみんなこうやってこうやってこうやってこうやって入るこうやって押して入ったいんだねじゃあこうそういう話ねちょっと逆ですって話ねじゃあ今度さこう来たらそのまま抜けるのとこうなってなるよねこう来たらこうこう ね, こう ね, ね僕は止まってるわこうだけどこうに来たらこっち来てんのでちょっと待って<笑>こう来たから だから抜けるのこうやって。ちょっとちょっとちょっと。今僕は抜けるのはちょっと遅かったからね。こうに来てるのこう。そうするとそのまま抜けて抜けてこう来てのこう。そうすると抜けるよね。彼がこっちへ出していかないでこっちへ、そして抜ける。そういう感じ。じゃあちょっとやりますよ。これこれ直線なの直線。これこうやって入ったら。 ほら、やられちゃうんだからこれこれこうやっちゃダメよここに来てるの直線ここに来てるから抜けたのほら。だからこういう操作をしちゃダメあの相当ほら、コラかっち言うらこれね自分の正中線なんだから正中線抜けるかってたらこういうふになってるそして正中線なのこれ。 ういう稽古だからね、もう今度はさこういうのねこうこういや外に出しがちなのはこういうのこういうのこういうのこういうの一挙一挙系の技一挙系の技はみんなこう外に出しちゃうねこう外に外にこういうふうに出してボカってきちゃうんだけどさでこの時にはやっぱり正中戦なの正中戦でこういうふうにこういうふうに 正中線でこうなってんのだからここ取れるというこういう形なのねこれこうやっちゃったらこう来ちゃうのだからいつもこう振りかぶりってすごい大事大体こうなってやられちゃうからこうあのあんまり人のこと言いたくないんだけどまああんまりこれいこれいう感、ね、でこういう感じででで この成虫線の手はこっちへこのこっちへ外に大豆ドリはかこっちへ捨てるっていうそういうこっちへいらないよっていらないよってこっち捨てるって感じねでもほんとは基本は成虫線こうにここでこう変わるっていうそういう話だからねっ成虫性こうにやらないのみんなこういう癖ついちゃってるで こういうふうに回しましょうとかこういうふうに回しましょうとか言うからね何か見知らないけどこういう外だらこうこほら全然やられちゃってダメなのねこうじゃなくてこっちこういうふうにほらここを取れるのそしてこういうふうに入るっていうふうにやりたいわけじゃあ簡単なの一挙ね簡単あここねここねでこう一挙こういう一挙まっすぐまっすぐまっすぐこうやったら腰が先に回ってでまっすぐ上がって そしてねこう来るんだけどこのこの来るんだけどこの手あるからこれないねうんまあまあいいやそれでこう、はい、だってせれで正中線正せんね正せんの稽古だかよこうねこうやらないこうやらないしちゃうから必ずこうそしてこうこうこじゃ こういうの持ってやるとねあの成長線の稽古すごくいいのこれ刃先ってさこれ圧こうい う, うに回さないのねこう回して回して反対でこうやって回すとこれ全然刃使えないでしょこ れ, これ包丁使うときにこう必ずこうやってこうやってこうやってこうやっ て, こうやって切るんだよね縦だよねで横にこ う, いうふうにやらないのこうこうふうにやらないのと同じでさこういつもこうしこう これやるときもこうやって刃先この刃先優先なのまあそういう話なんだけどさで何やろうとしたんだっけで要は要はこの刃先を使ってこうでまっすぐ上げてで最短距離でこういうふうになるのこれ最短距離じゃないのこういうの。 最短距離最短距離っていうのはもうここがここに引っ張られてる額にこういうふうにだからこれ最短距離でこういうのは最短距離じゃないからね こ, うこう回してるとね こ, うこれ手取りに行ってるからこう回っちゃうの 手, 手じゃないの自分の自分の最短距離にこれ刃物だ刃物っていうのは包丁ってから切れる刃物だからね 最短距離 こ, こ, に入っての、ね、こういうとここういうとこねそういう話だからねそこを意識してほしいわけみんな手取りにこうこうやってやられちゃってたのかねそれよりこう脇相手の脇こうこうこうこうねこういうそういう話でじゃあじゃあ正面打ちやろうか正面打ちうこうやって来てもさこう来てあこご<笑> <笑>ポケッてきちゃった<笑>、ね、こ, ここう、ね、ここでここここ最短距離でギュンってや<笑>るとどうなっちゃうかっていうとこうなっちゃうこうなってこうなってねこうでこ う,、ね、こ う, でこう変わってくるからじみなげできるよねで最短距離ね最短距離大 う, い う, うにやらないの本当とは昔は こ, この手こうは、ねここは、こっちとかいろんなことやったので首壊すとかいろんなことやったけど今は割 と, 割と素直にやってこうきて場所を作ってあげてこうねそういう感じでまっすぐこの上下で上下でなるべく横動きはしないでなるべく稽古としてはまっすぐ。 まっすぐ落としてまっすぐ落としてきてまっすぐ上げてまっすぐ仕上げるそういう稽古そういう練習をやった方がいいかなと思うんですよねあんまり先生みたいにうまくできないからねあのそういうこういうなんていうの募ケの稽古するのすごい大事だけどそれに合わせてこうねまっすぐまっすぐでまっすぐ上げてまっすぐ じゃあ、ちょっと入り見投げでやってみましょ う, どうぞ今こう今ねこう左上の正面に行っちゃうね正面にいたら来ちゃうから正面打ちはすごくいいこうは攻撃の形だからね彼ねこうそのまましてたらやられて死んじゃって終わりやのねだからしたらで上がって腕がふーって振り上がってきたらああここ行ったらやられちゃうなと思ってこう入ったのそれで これまっすぐ下ろしてまっすぐ上げてまっすぐ下ろすってそういう稽古だからこういなくなってまっすぐ下ろしてまっすぐ上げてまっすぐそういう形でしょ今ねであの手にとらわれちゃうとこうなってこうこういう手になっちゃうのねだからやめてねっていう話何しろこの正中線をキープするっていうと自分の正中線自分が一番大事だからね他人がどうでもいいの 自分のまっすぐ自分のまっす ぐ, ぐが大事なの他人を生かすために自分が死んじゃったらどうしようもないんだからだからえー、っとそういう話ねえー、となじゃあ ね, ゃあ ね, ゃあねこういうった手がある ね, ここね同じように手がさっきはこうこうこう落としちゃったんだけどここに手があるのだからこうこう上こうま、ね、っすぐまっすぐでこうこう でこう来てこう来てこ う, こうねこれこうしたら手があるよねこうやってやると手がここにそしたら真っすぐ上げるのこ う, そしてこういうふうに落とそしてこういうふうにすそうそうそうそうそうそう同じそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ同じうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそここにで、うっうぐにそうそう で、まっすぐ下げたのここにほら全部同じでしょだからこれもやりましょう<笑>はいじゃあ塩を投げて同じ ね, てくださいねそしたらここに手があるからさっきさっきは手があるから手があるからこうやってやったんだけど手があったのここにこのパワーがねでこれをまっすぐ上げてきたのそしてこうに変わったのそれが塩を投げね一つもう一つ前は パーンってやったら手があったの手があったけどこれをそのまま落としてきたのここにこういうふうにそして上から下に落としたのでこれ入り身投げねこ入り方全部同じでやってんだけどいいよ共犯でも共犯はちょっと違うんだけどで こ, こ手があるねここねそしたら自分が今度あっちとかこっちとか行くのこっち行きたければこっち行くのとこうなって ね, ねそれで上から落とすとでこうね 手があるの、こ, れ手でこっち行きたかったらこっちに出るのそして下げちゃうこ う, こうなってこうこれコテ返しっていうのね同じだから全部同じだからこ う, こう来たのそして手があるのこれこにこう下がってきてでこう前は割と近い近い間合いでやってたの 今 度, は今度は下がりながら、下がりながら、こういうふうに来るとちょうどいいところに来るから、こうやって、自分と相手のちょうど中間ぐらい、そうしたら、こういうふうに入ってくるって感じね、じゃあ、小手返しやって終わりましょう。どうぞ